するしないどうもひなたあこです今回の麻雀の匠ゲストは鈴木太郎プロですよろしくお願いしま す, お願いしますゼウスの選択、はい、ついに今日今回見れるんですねそうですね<笑>太郎さんの麻雀 M リーグで今回打っていただくんですけれども、はい、どんなところがポイントになりますか どんなところですかねゃあ<笑>エムリーグルーって実は多分みんな初めてなんですよ。あの、明かり、はい。なんか、赤が特別ポイントとかもつかないような麻雀って、意外と多分みんなやったことなくて、あの、選手も試行錯誤してるようなところあるんで、はい、まあでも僕の中でやっぱり、競技に近い感覚で、マンガンベースというか、基本はマンガンクラスの勝つなる手を作って、 で 押, し切るまあ、押し切るってう変ですけど、なんですかね、大体いける手組みをしたいんですよ、要は簡単に言えば、イーシャンテン・ツができる手組み、うんうん、これ、押しとくと、あんま り, 折り大体いくことが見合ってくるんですよね、イーシャンぐらいになると、リーチ入っても、そういう手組みをしてると、終盤あの、粘り込んで、押してるうちに K 点も取りやすいし、まあ、それがと結果的に得になることが多い手組みじゃな い, ないかと思うんですよね。 そういう意識でやってることが多いです、はい。あと気になるのは泣きのポイント。泣きですかはい。まあ、泣きも基本は漫画を目指していく。そうだったんですね。はい。だから、1000 <笑>点のいい3点とか、1000点のテンパイとか怖いんですよ。千1000点テンパってリーチ入りましたら、もう大体めくり合うことが終わりになっちゃうんですよ。うん、うん。すると、ちょっと、要は終わりになるっていうか、マシになっちゃう。降りるより、いい 行った方がまだがんだう、うん、そうすると怪我も増える、うん、これが嫌でだから、どうせめくり合うなら、うん、こっちを漫画にしといて相手、なんてか知らないけどまだ、はい、いてめくり合ってもわりに合うでしょうみたいなまままあ、まあ、まあよりましだよねみたいな状況を作りたい<笑>なるほど、はい、その思考を今回すべてお話ししていただくということなので頑張って伝えていただければなと思います。まあ、単単純純じゃないいですか<笑>いやね単純 い, や い, いでご本人は思ってるかもしれないけど、はい、なかなか太郎さんのマージャンできないですからねぜひ教えてくださいはい<笑>今回はよろしくお願いしますそれでは問1曲開始してくださいよろしくお願いしま す, しさしします皆さん手配を開けてください トン1曲太郎さんはシャーチャースタートですドラはなんはい今回の手配はソースで一トメンツ、はい、残りの形もそこまで悪くはないかそうですねはい赤が入ってますねこれがでかいんですよ<笑>これがないと、はい、これがないと、ま、この手ちょっと自由にいけないんですよこの手の目標だったりあ の, のイメージはどんな方向にこれはリーチ赤イチあっき泣きよりもそうですねはい でリッチは赤い位置を基準にしていくんですけど、うん、まあこれ、赤ないと多分、もうちょっとちょ落とお父さずめに、要は打点ですね。<笑><笑>はい。何か手役作っていかなきゃいけない、ね、値が少ないんで、うん、あんまり自由にいけないんですよ。でも赤い位置をやることによって、結構、上がりを見て、はいリッチ、手順でいける。でここ、まあ、まあ、とんかいいその選択なんですけど、うんうん、これが結構大事で、もうやっぱりね、自配をのす、うん、残すぎるとだめなんですよ。うん、ただでもで自配を 残さなないとダメな点もあるんですよこれはどっちなんですかこれはあのリーチ赤い地はカイチで相対的にトンを重ねるのが僕にとってそれほどおいしくない、うんうん、他の人がトンを重ねた時の方うまさが高い手だと思われる。はい。なんで先に切ります。今回でドラヒョーでもあるトンですね。はい。はいいそうよりも先にトンをくの思考はないんですか吐くは まあ、ハックは、まあ、トンとハック一枚見えなんで、うん、その差だったらハックが追加なる。体、ねまあ、重ね、他の人もなく中なで関する、一応分高くはなるんですけど。はい。まあ、そのぐらいは目をつぶって、目をつぶっの、自分の、こうですね、<笑>これで、もう椅子いらないんですよ。あら、いいとこ入りましたね。はいはい、だけど、これはやはり。 イーソカーンドとハクカさんはの一緒なんで、うん、しかも僕はハクよりもイーソがー、まあ、ピンフになったりね、そうですねここ役にはなり得るんですけど、うん、ただ相対的に僕、まあ、これもさっきと一緒で、僕より他の人のハクの価値が高いわけです。うんうんうんうん、だから僕は相対的に見てハクが重なる価値は高くないとい判断の上になるべく早くいる。イーソーよりもハク、はい。急いでパン。<笑>ここだけ速度アップして。まあ速度アップはどうでもいい、ね、<笑>気持ちが出ましたね。まあ ね、第1だ第2だ地配を並べていきました、はい、この周りの3人の手出しつもぎってどれくらい見てますまあまああのアバウトですねふわっとこう あ, あんまり得意じゃないんですよ結構ね単純記憶なんですよ、はい、単純記憶ってあんまり得意じゃなくて、うん、なんか違和感を感じたきに僕は覚えることが多いですね、はあなるほどじゃあ違和感出た時にはぜひ私にも連絡ください今この曲でまあ連絡できるかどうかは別に<笑>あと巻き戻し、はい、頭にあるのが、うん、編みとけよかった て時あるんですけど、そういう時は、はい、まあそれがつもぎだった場合とやがったら場のまあ幅で、うんうんまあ、間取っとるかみたいな。<笑>その時はめっちゃそれが使う授業の時あるんですけど。え<笑>でもそういう時楽しみです、ね。巧みでも出てくるかもしれないです、ね。そういう時は反省します。しかり見とけなかったなっ。<笑>気になったあの手出しだったりがあったらぜひ教えてください。まあ、曲全部見とけって言われたともできるんですけど、あのなんていうの疲れちゃうんですよね。<笑>ですよね。だからまあよっぽど。 気合入ってる時しか多分全部は見てないですね。<笑>今日気合入れてください<笑>いや、それもね。まあ、気合入れたからできるかっていうと、また別の話で、うん。こうなったら、いソぞ切ってもいいんですよね。これ、並べないんですか今、トイメも1枚切ってて、す, すぐに並べをない、はい、こうなったら、いソぞ切ってもいいんですけど、うん、これ、ジャントのない手で、やっぱり、イいぞ、ね、縦、うん。まあ、リャントとかサンドはそんな嬉しくない。まあ、サンドはまだ嬉しいけど、そんな嬉しくないんですけど、まあ、縦のために。はい。やっぱりここはね。 安牌よりも自分の。うん、そうですね、はい、今のところ安全牌という意識で残しているものはないですね。まあ、給水は比較的安全ですか。あ、二人ね人、現物です。で、別にこれでリーチ受けても、はい、まあ、なんとかなるんですよ。あの。かっこいい。そう、手詰まったから打つは直結打つではないんで、うんうん、手詰まりは打つ一歩前の段階。おお、なるほど。うん さあ次にやってきたのは筋 が, が来ましたリャンメイタです、ね。こいつがね、うん、残党候補としてもうカスなわけですよ。<笑>本当ですね、はい、安全度は高いけど、はい、頭にはなりづらい。頭のない手でこの吸収本当邪魔でめっちゃ切ってやりたいんですけど。<笑>うん、え切ってやらないんですね。ここは、はい、切ってやります。<笑>本当はね<笑>まあで も, でもね難しいですよ。<笑>パーツ割りからの切る。はい。そ、まあ、うすると腰ないでだからパーツ割り筋に対してめちゃめちゃ吸収フォロー大事なんですけども。はい ここは他両面2つあってまあ一番欲しいのは今ンとなんですよだからこれがでもこれが68だったらいい相切ろうかなあ少しでもこの並びが完全に切るとかだったら、はい、2う両面っていうのは一応十分形じゃないですか、うん、そうですね両面なんでここはパワースを引いた瞬間の形の頃よりも今3枚あるい相をちょっと取ってやろうじゃないかと、うんうん、<笑>これもかなり攻撃的ですねはい、はい なるほど、他の形が少しバランス違えば切る範囲も変わるあっそ う, そう、ね、いそうになるんでこれ、ね、ほんとね結構ね微妙なバランス繊細ですねそれはあのでもマージャンってそれしかできないんですよやっぱり<笑>なんとなく切っちゃダメですよね<笑>、はい、常に1対1で全部考えないといけないんで、うん、なんとなくはダメ、はい、かしこまりましたなんとなく切ってると、ね、しかも強くならないんですよ<笑> さあどううしようう、ね、ペ, イは2枚ペイ1枚とイーソー2枚ただイーソの方がねまだ13とか1とか持ってる人いるんで<笑>ちょっと1枚切れちゃったことでこれ結構微妙な人なんですけど<笑> 3になったんですね、うん、僕まだ1枚だ大事に<笑><笑>なるほど目に見えていない方ですもんね、はい、さあ周りもねそろそろこうふ普通なスタートですよね皆さん捨て牌的には端っこと自敗を切っている。 手出しウーソを吐い目親が入った。っね、ウーソーはちょっとね。キピンつまぎり。はい。ちょっと早いかもなみたいな。これ言ってんだよこれが言いて<笑>る。<笑>言ってたや。はい、形になりましたね。でもこれでもいいんですよ。これは言いそきつけば。これで、はい、のべたんの相づの形が連続形対応の系で、はい残りですね。今ネマンを切る聞きたいんですけど。後にさよならする。まあ別に今切るそう。そうですね。まず、ね、<笑>まず言いそうから。まあにね、はい。 ちょっとこれスピード感じるのは親ですかいや別にそんなでもウソってね、うん、この明かりルールで5の縦をもう、はい、拒否しちゃってるんで、はい、それなりなんですよちょっと基準高め他の人よりもは基準高めの可能性が高い、うん、ただ今度は手出しチーピン、はい、ただチーピンはまあどうなんですかねまだ、あ、別にここの上は そ, そんなんでもなあまり意識しないきっう<笑>嬉しいしかも、はい E1 か、これ5、6、はい、6、8の E3 点ではあるんですけど、6、ね、8になるには赤を切なきゃいけないんですよ。そうですね、だから、はい、だからこれパーソを切っちゃってもいいんですけど、ーそを引いたときだけ、ロチパンになる可能性あるんですよねあ。なるほど。はい。また頭が変わったりしたときに赤も使えるか。ここでーそここで嘘を引く可能性をどんだけ考えるかなんですけど、うん、あーなるほど。E1 切るかパーソ切るかはね、はいまあ。だけど、確定じゃないし。 あの、まあ、もし3色になれば単品赤いじゃないですか、年単品赤い、万があるじゃないです か, 十分か、はい、だからそこまで嘘引きに期待はしないせずに、ちょっとそろそろ親には嘘まあ、パーソコンは安全なんですけど、はい、まあ、でもね、も端っこですし、うんうんうんうん、あの、親だけとは限らないんで、まあ、端っこ大体通 り, 通りますしね、まあ、親に聞いちゃっても切るんで、こんなのね。は一人現物です、はい なるほど、ここで、6、7、8の3色は見切って、はい、先にパースを打ち出す。はい。まあ、どっちかっていうと、5、6、7ですかね。4ピンとか引いたら、ああ、5、6、7の変化。5、6、7っていいわ、うん、みたいなね。<笑>なるほど。さあ、いいシャンテンです。まだね、他からのリーチも入っていない中、早くも最高で満願見えます。はい。あ来たであ、ま あ, あの、なんかあの人、急な親切ったじゃないですか。はい。まあ、ちょっとね、かぶれは、うん、あの辺解説してくるんですけど、 逆切りになってるんで、で全部あのぐらいだと、いろんなパターンがあって。うんうん、まあ、上のなんか持ってるんだな、漠然とね、そのぐらいなんで、別に関係ないんですよ。うんうんうんうん、リーチするしない判断には。うんうんうん、はい。ということで、太郎さんは。はい、リーチ。<笑>さあ、ここで太郎さんは、リーチをかけます。リーチさあ、行きましょう。さあ、先制リーチ。打てましたね。今回ね、ドラのなんも全く姿が見えない中。 この手はしっかりリーチの判断となりました立ち向かってくる方はいるかどうか確かにドラの何の話全然しなかったですね今回ね、姿が見えなかったの で, たんで、ね、忘, れ忘れられちゃってました<笑>結構周りも自廃から打ってますしねドラだけ見えていないか そ, うなんですよンンそこ大事なんですね、はい、こあのやっぱり役割が早いと、はい、あんまりこの自廃のドラ、はい、持たれてない、うんうん 多いんですよね、じゃあ今回持ってないパターンの方が多いか統一以上のパターンないですかねいやいやなくはないですよ、うん、別に1枚が2枚になってるかもしれないですけ、まあね、どどっかにいてもおかしくない途中に、はい、それは全然あるんですけど、うん、別にそれをこの手はそれが全く関係ない手だったん で, そうです、ね、関係あるって時に考えればいいじゃあ今回変に意識しすぎないでしっかりこう自分の手に集中して高くまとめて一を打つ、はい、一番大事なのはやっぱここなんですよここだけが手配、うん、で, ですね 何を誰が何を聞ったとか、まあ、いろんな情報がありますけど、うん、それで推理でしかなくて、はい、あの確定情報ではないわけですよね。うん、やっぱり一番大事なのはこう見えてるこれどう見えてるかは損しないようにこれをメインに考えてテラシスの、A、と か, から推理できる情報はその、まあ、可能性どんだけあるのかっていうその割合であるけど、ね、け適切な割合で取り入れないと例えば読めるからってなんかちょっとうぶって <笑>ねそれであの、かなりあ の, のね、ね、もっと稼げる展望を稼げなくなったりしますもんねそうそうそう自分が知ってる情報を例えばー気温で出したからパワー持ってるかもな と, んうんうん、うん、とかねなんか見せらかもなとかねなんか、かかね、んか都合のいい情報でそれを取り入れすぎちゃうと<笑><あ>、ね、<笑>知識があるのはいいことですけどね、はい、それでせっかくの手を台無しにしてももったいないですもんねさあかなりあれは皆さん対応されてますかね まあでもリーシー入ったらもう考えることないですよね何もね<笑>まあもうちょっと状況によっては見逃す見逃さな い,、はい、ない今ね当一局のこのスタートこの手見逃すことないですもんねまあこの手見逃したことはないですよさすがに<笑>どうですかねこの街まだ残っているかどうか今回全くそれが読みになる情報もないですもんね<笑> ま あ, あま、情報があってもこれにいいっんで、関係ないですよこう考え僕もこの時代は、もう、うん、ぼーっと頭を休めて<笑> M リーグっていう時もい、ピーチ打った後は積<笑>もれと思いながら、あとはバってしてるんですかまあ、大体そうですね<笑> そ, んなそれ以外、んか考えることあります<笑>素直ですねあと、ま、上がりたいなとか<笑>、ね、それはもう、0チかけたら上がりたいですよね上がれなかったら なんかこうやったら怖いなとか思うすけど<笑>たまにねたまにね押されたりすごい<笑>すごいムカかわれて追いかけられることありますからね、はい、でもそれを思ったところであ変化はできないん で, で す, <笑>すごいいいですね普段の心の声まで聞けるのは<笑>さあこのと一1曲のリーチは上がりきれるかまあでもこれ上がれて3900だったら、うん 流、まあ、局しても1000円オール入れば、うんうんまあ、リーボ、教託出しちゃいますけどあの教託は、まあ、250点は僕のものなんで<笑><笑>わかりま す, す<笑> 1000点損するわけじゃないですよ<笑>すごい面白いですねそう考えてるんだ1000点損するとかいいじゃないですか、うん、リーボ1000点もったいないとか流、うんうん、局したらやっぱ自分のサモリアは小林号だったら330点は僕のものですよ<笑><笑>もらえるなので帰ってきますからね、はい、いただ僕はちょっと引くかもしれないけど。<笑> 250点ぐらいありそうで<笑>あじゃあ別にね置いとくだけみたいな感じですかそうそうそうる<笑>なるほど<笑>さあ周りは対応してますね筋と現物てなかったはい来てなさそうですね流局しました天杯の方だけ開けてくださいあ全員納点ということで太郎さんトン1曲は1人天杯流局となりましたまあね上がりたかったんですけどね<笑> さあそれでは皆さんの手配も見ていきましょうか当ててくださいあ今回ドラがばらけてますねいい傾向でしたね<笑>嬉しい情報がラッキーな感じ対応となりました他の方もねちょっと来れるような速度感ではないまずは3000点入って供託1本置きましたがあれはねよ<笑> 4分の1自分のものでございます さあトーン1曲スタート出だしからしてこうあれですねお気持ちの面もかなりお話ししていただけましたね<笑>さあこの後どんなふうになっていくんでしょうかそうですねまあ一応ねリードしてんで<笑>ちょっと、はい、別に悪いことも起こんなかったし、ま、は, はい一歩リード、はい、さあこの後はトーン2曲になります、うん、次回もお楽しみに